どうも、エンジェイライフのお店さんです先ほど頬を食べたお店から歩いてきて5分ぐらいのとこにありますベトナムのお好み焼きで有名なワインセオのお店にやってきましたワインセオ46の A っていうところでこちらも国内の観光雑誌グルメ雑誌にはよく掲載されてるお店です実際ちょっとどんな味な味のか お店の方にちょっと入って確かめに行って行きたいと思います。すごいね。実際バインセオ、えー、と焼いてる状況です。すごいですねこれ。生地のベースなんですけど、なんかもち粉にココナッツミルクを足して作ったあの生地らしくて。 結構めちゃめちゃすごいです油とか結構足してカリカリに焼いてますで、紙、はい、なんですねおーすごい油入れてますこんな感じでやられてますねは い, はいこちらメニューになりますこちら英語表記の その隣には日本語の標識もあります。なので、すごいあの日本人の方でも項目別にどんな料理なのかわからないっていうことは、あのそれは大丈夫そうですね。こんな感じで持ってます。値段もですね、うまいですよ、ええー、15万円。 まあ、だいいた9万ドンだから、だいたい450円ぐらいからまあ、750円ぐらいの金額になってます、でもう一個頼むのは、この生春巻きですね、えっ、ー、と、5以降う一、ん、個、これもだいたい、すごい、1 5ドルもある。 えーと16万ドーン な, なので、だいたい800円ぐらいですね。えーとこの二つをちょっと頼んでみようと思います。えーと料理が届きました。えーと頼んだのこれはボーイコーン。えーと生春巻きになりいます。いやーすごい色鮮やかですね。 そうです。で、こちらがワインですよね。ベトナムのお好み焼きもしくはまたはベトナム風のクレープっています。で、中身なんですけど、結構もやしとかお肉ですね。お肉なんだろう。豚かな。あとね、生地自体に。で、エビが入ってますね。ね っ生地がやっぱりカリカリです、すごい。はい、食べてみたいと思います。 いただいてみたいと思います大き、うん、い, いこれ、うん、めちゃくちゃでかいレタス2つ、うんうん なんかね、きついです2人でシェアして食べた方がいいと思います生地がなんかもち粉を結構揚げてるような感じなんですごいパリパリしてますですげえお腹にズズっときます日本人にはすごい食べやすくて味もなんかその包装入ってるわけじゃないんで味はいいと思いますこれははい これがつけだれですちょっとねお酢が結構入ってる酢の物みたいな感じですかねこれ食べるとやっぱ酸味が効いて結構食欲が出てくるような感じでまあ暑い雰囲気ならではですねはい、えー、食べてきました実際の感想なんですけどもバインセオ自体がですねすごいやっぱりボリュームがあって多分 もしかしたら3人かな、うん、一番ノーマルサイズの一番ちっちゃいやつでもすごい大きいので、えー、とまあ3人ぐらいでシェアして食べた方がいいと思います生地がすごいもち粉を使ってるのですごいもうお腹にたまります、うん、なのでやっぱりまあ3人ですかねうんすごいもう腹持ちがいいです ごいこう生春巻きなんですけどももう一口食べた瞬間に最後包装の味が一番最初にガンってきます、はい、なのでやっぱり包装苦手な人は多分生春巻きもダメかなって思いますまあこんな感じで以上でえとこのバインセオのご紹介になりますまたえーと次回以降でですね えー、またどんどんベトナムのグルメ関連観光関連をご紹介したいと思ってますので気になる方はチャンネル登録の方をしていただけるとありがたいですよろしくお願いしますではまたバイバイ